こんばんは。今日も伝説を作っていきましょう。ということでね。今日紹介するのはこちらでございます。スピアーソルジャーでございます。よかったわ。写真の通り二個ついてた。二個セットだった。一個しかついてこないのかな二個しか、二個なのかなって言ってたんだけど。二個セット。ありがたいです。これね、集めたくなりますよね。 タグしっかりね、一個一個についてるんですよね。だから、吊るして、いくつも買ってね、吊るしたいな、なんてね、そうやって思いますね。でね、これね、箱ごと買おうと思ったんですよ。本当は、一ケースね。買おうと思ったんだけども、ものすごく人気でね、おろし屋もすぐ売り切れちゃったんだよね。早かった。売り始めて3日ぐらいでもう全部、全部、 切れだからね買えなかったもう最初売り始める予約の時からわわっとね予約がいろんなお店からね予約が入ってたみたいで買えなかった旬ですよあ旬です本当に旬でねこれ欲しかったなと思いますねなんか今ものすごく価値が上がってね 高くで取引されてます。高いって言ってもそれほど高くはないんだけども、ね、さ。正解以上でね、取引されてますもんね1000円。1000円ぐらいだったらね、買う人もいますもんね。もう あ, あんまりいろんなところで売ってないからですね。店でもどんどん売れましたからね。これがね、184番だそうです。184番。 星教、聖教宇宙、教、えー、球体か、球体スフェアィアソルジャーです。星教です。勢力ってことかな。勢力が強いってことを意味してるのかな、多分。どんどん増えていきますからね。スペアソルジャーどんどん増えるからね、数が。き、ダイナがね、苦戦してましたもんね。 生きるたんびにどんどん増えていくんですからね。ふっかけの尻尾みたいなもんでね。どんどんどんどん増えていってね。本当に強い敵ですもんね。倒し、倒しようがないよねっていうのね。身長不明、体重も不明だそうですね。なんか軽そうだよね。シュンシュンシュンシュン早く動いてるし。 ね、切られたら2つに分かれるしね。そういうこと考えたら、体、0kg なんじゃないかなと思うよね。体重ないんじゃないかな。空気みたいなもんじゃないかなと 思, 思うんですけどね。で、キングスフィアの先米となる小型の浮遊物体。軍隊で行動し、 破壊光線で地上を攻撃するって、ね。うスペアソルジャーのね、バリアが強すぎるんですよね。強すぎるもんだからね、地球から、地球に入ることも出ることもできない、ね。ただね、あのあ、カルミラか。カルミラは出れましたもんね。カルミラと、 トリガーはね、んあの、火星に帰っていきましたもんね。あの二人が、二体か、二体が揃ったら、バリア壊せるんでしょうね。一部分だけだけどね。壊すことはできるのかなと思いますけどね。だったらデッカーも壊せないのかなとかね。<笑>ということを思ったりもするんですけども、ね、どうな、どうい、どうなってるんですよね。 ということでねまたお会いいたしましょうごきげんようバイバイ。